どうも、最近いろいろ趣味が増えて時間が足りません。テトさんです。仕事も忙しい時期になり、動画編集もなかなか進まなくて悲しい時です。さて、今回も相変わらずの防衛型イノベーターです。魅力的な瞬間火力のトランスライフル。いつも通り楽しんでいただけたら幸いです。ではどうぞ。編成ですが、こちらはレビゴリに落ち編成です。相手はココスと編成。相手にはジャスティスがいますね。 ジャス・ティスの火力も怖いですが、基本的に高コストは火力恐ろしいのでワンパン食らわないようにしたいですね。今回の編成上瞬間火力はイノベーターが出さなければいけないと思うので頑張ります。では、いつも通りやっていきましょう。よろしくお願いします。実は最近やっとたさくんが愛情してきまして、使ってる昔にあまり焦りがなくなってきました。 最初の動画の頃よりかは立ち回りのくになってきたんじゃないかって思えるようになってきました。こっちのマグナムもですが、多少の仕だめは覚醒ためるための布石です。ごめん、おっと、ここで直接覚醒ですね。波動砲も危うく当たるところでしたね。今、相手のトランスライフルの当たる音がしましたね。 私も負けじと当てないといけませんね。さあ、当ててやるぞここだ回収はできたので私の仕事終了ですね。あとは味方の皆さんにお任せしましょう。あとは体力調整だけできればなんとかなりそうですかね。生き残れたら、今いい、どう思う。そういうこと、友し、お前は無線にして、また確定してらっしゃいますね。 カットしようと思ったら他の味方の方がしてくれましたありがとうございます沖上がりの深方にやられてしまった結局落ちてしまってラスキル対象やですだがカーず相手は高コスと編成1枚は落とせているケースを減らしきれば勝機はある方は回収してもらえたので前分してきている草影を減らしきればあるであるぞ。反射立てならいけるで近距離リア高いったー ワンチャンできたけども、相手の根本火力も危険なのでに段大敵ここでクロスリンク要請です。相手の相手瞬間火力トランスライフルで決めにかかります。でも、相手ステルス持ち合いで。えぇ、ー、なんというまぐれなトランスライフル。これからもステルスにはとりあえず撃っとけば当たるかな。 いやぁ、正直今回このまぐれ当たりくらいしか仕事してなかったのであげようか悩みましたがやっぱりあげちゃいました。ウけゼロ。実際白に白身が買えたからかなり焦ってたんですけどね。勝ててよかったです。マッチングした方々ありがとうございました。